そこのメガネの人セイリンさんですかうん今年もトリプルスコアでいただきっすよあまあそうならないように頑張っていって珍しいタコだら一つ教えてやるタコは陸じゃ生きらんねえだろ